最小旗はうさこい騒乱祭学生実行委員会代表村田朝に変換されます大期は今、うさこいソーラン祭に返還されました。 今年は一体どのチームの手に渡るのでしょうか代表者の福田さんは演舞の準備をお願いします